みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の武澤でございます。今回はエリキギターの基礎テクニックであるプリングオフというものについてお話をさせていただこうかなと思います。ちょっとやってみますと、この指で弦を弾いて音を出すテクニックです。やってみましょう。早速なんですが、1弦の12フレットを薬指で押さえて、で、人差し指でこの1弦の10フレットを押さえていただいていいですか。2本。 同時に押さえておきます。人差し指と薬 指, で薬指のこの12フレットの音をまず1回ピッキングして音を出してこのまま薬指をずらしてプリングオフをします鳴らしたら薬指をずらして人差し指の音を出すとこんな感じです これですぐに音が出たよという方は結構できていらっしゃるかと思いますので、この動画を見なくても大丈夫でございます。なんかすげえ力が入っちゃって、なんかうまくスムーズにできないぜという方はちょっといろいろコツを確認してみましょう。まず、えー、と薬指からいきましょうか。薬指。プリングオフというのは、まあ、そのプルという、まあ、引っ張るという単語から来ておりまして、引っ張ること、引っ張って音を出すことを指すわけなんですが、あんまり強く引っ張りすぎると、 と、その弦が落ちちゃったりとか、音程が変わっちゃったりとか、あと単純に疲れたりとか、もう全然いいことがないので、できるだけ軽くやってあげることがすごく大事です。下のほうに引っ張るというよりも、なんか引っかくというか、撫でるというか、本当にそのぐらい小さい力です。で、動きがバーンと大きくならないように、コンパクトにちょっと引っ張っているような感じ、軽く。このときにこう強くギューッと。 うっしゃいとやらないように気をつけてください。で、薬指はそんな感じで動かしていくんですけれども、人差し指が一緒に動いちゃう方、結構多いかと思います。薬指に釣られて人差し指も一緒にわーっと動いちゃったりとか、もしくはその動く前とすごい力が入って逆に変な方向に行っちゃったりとか、よっしょいみたいな感じで、変な方向に行っちゃったりとかはしないように気をつけてください。人差し指はもうずっとこのままです。 もう姿、形、変わらず、ずっとこのまま、人差し指はキープして薬指を弾いていきます。こんな感じ。極端に悪くやると、こんな感じ。人差し指が薬指につられてしまって、変な動きをしてしまわないように、人差し指はずっとそのままです。で、すごい軽い力で引いてあげると。そうすると こんな感じでピッキングしなくても音が出るようになってきます。引っかくだけで音が出る。これがプリングオフというやつです。最後にちょっと3本指くらい使って、指を3本ほど使ってちょっと練習をして終わりましょうか。小指で1弦の12フレット。それで、中指で1弦の10フレット。人差し指で1弦の9フレット。12、19。9 という感じですね。これを同時に押さえておいてまず小指で12フレットを鳴らしますそしたら小指を小さく動かして中指を小さく動かしてプリングをしていくと気をつけるところはさっきと全く一緒です小指を動かすときに力を入れず動きをコンパクトに動かすそして中指人差し指はつられずにそのままの形で小指をプリングするで、次は中指をプリングするんですけれども、まあ、あとは全く一緒ですこんな感じ うまくできると、こんな音になります。なんかすごい簡単そうに見えるのは本当に力が入ってないからです。本当に力を入れたいんです。すごい軽くやっているからなんです。まあ、最初はすごい、ね、この変なところに力が入ったりとかするんですが、指先、手首、腕、肩、もう体全体に至るまで。 リラックスして力を抜いてチャレンジをしてみてくださいませ。そんな感じでプリングオフでした。また違う動画でお会いいたしましょう。<笑>